皆さんこんこにちはイハヒカリ横浜青青年部青年部ですどうぞよろしくお願いします。 がむしゃらに生きてきてた時に傷つき時に涙し独りぼっちだとは思っていたでもそんな自分に光が刺さった真心で手を取り合えば明るい未来と 世界平和 の, の架け橋へつながりさあ前を向いて。 燃えがる情熱の炎、俺たちそれそれそれそれ なおれありがとうございましたありがとうございましたパワーありがとうございました RHK 横浜の皆さんでした大きな口をお願いします